収容番号、SMR-006208、被害規模、交渉、対象概要、SMR-006208 を、局視してはいけません。SMR-006208 を、局視さえしなければ、こちらに被害を直接加えてくることはありません。SMR-006208 を局視した、人間を含む全ての動物は、SMR-006208 の、 マインドコントロール下に置かれます。一度マインドコントロール下に置かれた動物は、死ぬまで SMR-006208 に支配され続けます。 Oh! <gasps> 報告。SMR-006208 に対する駆除活動を行うも、失敗。民間人1名が死亡。捜査官1名が重傷。SMR-006208 は、現在も逃走中。行方は分かっていない。